元気でしよ「笑顔は第一だろう」「をついちゃいけないからね」「ずっと忘れないでよ」「素朴な心さきっと宝物 ほんと元気だっせよ笑顔は大事だよ上司とうまくやるのさずっと変わらないでよ無邪気なところさみんな笑わせるためさたまにライブやってよ YouTube チェックして は大事な友達。 Oh,、uh、my. -huh. 大事だろ「彼女も持ってやるのさ」「ずっと忘れないでよ」「素朴な心をさ」「お前の宝もだからも」 君は「大事な友達」